今ね、あるものを取りに行ってきたんだけどとりあえずマックね<笑>激コみだったんだけど、マックびっくりしちゃった今日一月三日なんだけどみんなお寿司料理 頃なのかなちょっとお酒を用意してくるはいよいしょっと<笑>まず乾杯しよう<笑>乾杯しよう乾杯しよう<笑>それではまだ何を買ってきたか 発表かんぱーい杯。お<笑>いしいあのね今年唯一買った福袋をちょっと取りに行ってきたの私初めてマックの福袋応募してみたのなんかいいなとなんか面白いなって思ってて毎年それで。 応募してみたのそしたら見事当選して<笑>それを今日取りに行ってきました<笑>まだ中見てないな、い私ももうね中身は分かってる福袋なのだけど色が違うのあの、今回チ ャ, ムスチャムスとのコラボの福袋なんだけどそう色がね4種類あるやつとか2種類あるやつとかがあって。 私黄色が好きだから黄色がいいなって思いながらちょっと受け取ってきたんだけど行くねじゃあちょっとこれ下げようかな知ってたこの机こうやって上がり下がりするの<笑>便利でしょ<笑>まずは見ちゃダメ見ちゃダメ今ちょっと覗きすぎちゃったでも見えなかったから大丈夫行くよまずはポーチ2種類色があったこれ多分ポーチだと思うえポーチ茶色がいいな ここやったーー見てなんかこういういポーチポチチでしょやったやった黒と茶色があって私こっちの色がいいなって思ったのもう、まあ、おいっ子にあげてもいいしねこれ<笑>なんかね肩から壁 か, かけられるショルダーバッグなんだって賢者行く時ちょうどいいやと思って<笑>あとこれが。 あ, あ、紫色か。黄色が良かった。これはなんだ、ジッパーポーチえぇ、ー、黄色が良かった。紫色だった。結構入るね。<笑>まあ、これが福袋あるあるだよね。で、次コップね。コップ、黄色と赤があるの。黄色がいいの。お願い 赤, 赤だった黄色が良かったんだけどとか言ってたまあいいねこういうポップそうそうマグカップ前ね水色の100均で買ったやつ使ってたんだけど割れちゃって欲しいなって思ってたからこれから私のマグカップはこれ<笑> 多分もう紫だったから何だっけなんかメガネ拭きみたいなやつですメガネ拭きっていうのみたいなのはあの紫だねそうだねこうするとよく見えるどう見えるかなで最後はもうこれで最後頼むのはアイテムがねこれが最後であとはこれあなんか金のね当たりだと金のカードが入ってたんだって あそれは当たたらなかったもう空っぽ。<笑>あであとは3000円分これ3000円で買ってきたんだけど3000円分の、まあ、商品券が入ってて、まあ、使えそうだなって思ったから結構ね私が好きなもの食べそうとか飲みそうなものしかなかったからいいやと思って、まあ、こんな感じまあこれにこれがついてきたって感じかな。 私の福袋はこんな感じでございました。よいしょあつけてみた。早速<笑>意味ないけど<笑>、どこにも行かないけど<笑>、とりあえずすぐにこう。開けてつけてみたくなるタイプね。私<笑>じゃあ改めまして乾杯。<笑> なんか減った、うん、本当に、ね、今日マックめちゃくちゃ混んでてびっくりしたんだけどおせち料理疲れなんだろうね、そろそろみんな油っこいもの食べたくなったのかなわかんないけど。 あ、うん、例のごとくベーコンレタスバーガーです。<笑>あ、クーポンもね。ベーコンレタスバーガー入ってて嬉しかった。うん。うん。なんか。なんここ最近。全く。福袋私買ってなかったから。すごい久しぶりに福袋買った。福袋ってさ。 開ける瞬間が一番楽しいよね<笑>で自分が欲しかったものとかが入ってると よ, より嬉しいよねちょっと私はね今回黄色が欲しかったのに紫色だったから、まあ、これからいいことがあるってことでここで運を使わずに貯めといたってことにする。<笑> これこれは全然いい感じ甥いっ子にあげようかなって感じだけどそういい感じいい感じ<笑>もう外すかや<笑>汚しそうだからね最近もう福袋もさネットで事 前, 事前抽選みたいなのして当たったら お, お店に取りに行くとかさ、まあ、送られてくるとかさそういう方法に変わったんじゃない最近。 何今まではさ早く早く行って本当に欲しかったら早く行って早く並べば買える確率が高かったものが事前抽選だからちょっと大変だよね<笑>何が言いたいか分かる<笑>ごめん分かりづらくて、うん、でもいいのかお店が近くでない人とかもいっぱいいるからオンライン抽選で家に届くが一番平等なのかね 12月とか早いところでと11月末ぐらいからあの抽選抽選っていうか応募まず応募始まるでしょ私もうそういう情報に疎くて今回もさ何個か気になるところ見てみたらもう全部抽選終わってたよちゃ<笑><笑>んとチェックしないとダメだよねまあいいんだ私の今年の福袋は。 マック1個だけ<笑>この福袋3000円なんだけど3000円相当分のクーポンが私なんだかんだ一番嬉しい<笑>奇抜な商品が入ってないのなんて言えばいいんだろうもう全部私食べるやつだもん入ってんのが見えてる ごめん、私がめっちゃ見てたわ<笑>でも6月まで使えるから使うわあとみんなのおすすめの福袋あったら教えてほしいここのは毎年買ってますよみたいなのとかあったら教えてほしいで毎年1個福袋買いたいなと思って。 <笑>今年久々福袋買ってそう思った<笑>今日1月3日なんだけど昨日実家から帰ってきてで昨日はなんかもボーッと疲れてる感じやったんだけど今日から日常って感じ明日から徐々に仕事始めて去ってはちょっと新年会あるし仕事でね集まる会みたいなのがあって。 もうそしたら完全今年の仕事がスタートだねはあ初日の出も見逃したしな<笑>起きれなかった完全に来年は初日の出みたいな<笑>でもなんか母と真ん中の妹が 近くに住んだことで私と一番下の妹が行けばみんなが集まる状態になったからいつもはんかバラバラ来てこうみんな帰らなきゃいけない時間にパーって帰るって感じだったんだけどちょっとゆっくりできたからよかったなって感じ。一番下の妹が 追い込み1個と遊んでるのを見てほっこりした私。<笑>母も真ん中の妹も多分一番下の妹はもっと淡白に接するんじゃないかと思ってたのけどコミュニケーション取りたがるものに対してちゃんと愛情を持って返してたからあららと思って。<笑> 子供好き嫌い関係なく、まあ、まあ人にもよるけどさ身口の子供は可愛いねやっぱりね特別だよね特に私なんて子供がいないから可愛いもう血がつながってるって思うだけでもうメロメロだよね<笑>メロメロって言えば言うのかね<笑>今日はこのフフフ まあ、ワンピース見ようかなワンピース見て少し動画の編集して寝るまた<笑>そんな感じ<笑>はいしょっとい<笑>それでは今年もいっぱいいっぱい乾杯です乾杯<笑> ああ、おいしい。これは指輪。うん。ああ、なんかいい感じ。麺、ね、はいし。できた、できた。よいしょ、こんな感じ。卵とか入れた。お肉がなかったから、スルメイカも入れたんだけど。 いただきます<笑>